いくら日韓関係改善をと韓国側が唱えてももはや日本国民の耳には韓国は洋日を望んでいるとしか聞こえませんどうも政治いろいろの学部です中央日報がまた面白いコラムを載せていますのでご紹介します 記事を引用しつつコメントを交えていきたいと思います。それでは行きます。悪化した韓日関係の変化の兆しが見えない。鍵は徴用問題だが、韓国政府は現金化の秒針が進むのを眺めているだけだ。人気末の政府に問題解決を期待するのは難しいと見られる。どっちみち解決法は次期政権に期待するしかないため、 これまでの徴用問題の対処過程を眺めて教訓を得ようと思う。とのことで、解決法は次期政権に期待と中央日報は言っていますが、その次期大統領選があたかも新日派炙り出し合戦となっている以上、次期政権にも全く期待はできないと思います。韓国の場合、大統領がどうとか、政権がどうとかの問題ではなく、 人の話を理解できない、病的なまでの嘘つき、自国の惨めな歴史を覆い隠すために日本を敵対しという、少なくともこの3点をどうにかしなければスタートラインに立つことすら無理でしょう。まあこれら3点をどうにかしたとしても、日本が韓国と仲良く手を携えることなど絶対にありえませんがね。続けます。政府は、 国内的には司法府の最終決定に従うべきだが、国際的には国を代表して他国と結んだ協定を履行しなければいけない。このように政府は国内的レベルと国際的レベルとそれぞれ異なる役割をすべき場合がある。政府としては大法院の判決に基づき、国内法と国際法の間で苦境に立たされたということだが、 両者間の衝突を解消するために苦心すべきだった。しかし政府は国際法を履行すべき役割は感化し、特に苦心することなく大法院の判決側に立ってしまったのだ。国内法に没頭した政府の立場は自然な流れで日本に対する強硬な皇族対応をもたらした。大法院の判決が出ると、日本は韓日協定上の紛争解決手続きに基づき、 異国間協議を要請した韓国は拒否した。大法院の判決を履行すべき政府として、日本と協議する理由はないと考えたのだろう。しかし、国際的に見れば、問題は韓国内の判決で始まったにもかかわらず、韓国政府が協定に規定された異国間協議までも拒否したのは極めて異例だ。日本は紛争解決手続き上、 次の手続きとなる仲裁委員会を提案した。韓国はまた拒否した。同じく大法院の判決を履行する以外の方法は考慮できないと判断したのだろう。これに日本は刺激された。とのことで、韓国大法院の判決を受けて、日本が二国間協議を要請と記事にはありますが、これは2019年2月のことです。これも記事にある通り、 韓国側はこの要請に一切応じていません。日本は2019年5月にも再度要請しますが、こちらも拒否されています。日本側にも落ち度があるとすれば、この二国間協定を拒否された時点で、国際司法裁判所 ICJ への提訴に踏み切ればよかったのかもしれません。ICJ での裁判は、韓国側の同意がなければ実現しないので、実現した可能性はほとんどありませんが、 それでも ICJ 提訴に踏み切ったという事実があった方が良かったのではないでしょうか。続けます。その後、韓国は、韓日両国企業が基金を設立して賠償することを提案し、これを日本政府が受け入れれば協議をすると述べた。韓日協定で徴用問題が解決したと見る日本は、日本企業が資金を出せば、 韓国大法院の判決に従うことになるとして拒否した。月光した日本は、差し押さえられた日本企業の資産が現金化される場合に取る方針だった輸出規制を繰り上げた。韓日間で攻防が続いた。その後、韓国がいくつか妥協案を出したが、ほとんどは日本企業が資金を出すことを前提とする案であったため、日本は全て拒否した。 韓国も激行した。とのことで、韓国側では未だに徴用工問題と輸出管理適正化を関連付けたがりますが、全く別物ですからね。それぞれに理由があり独立しています。実際、今現在も輸出管理適正化を実施していますが、戦略物資3品目の日本からの輸入量はどうでしょうか。以前と比べて増えていますよね。 これをもって規制されているとは一体何を言っているんだと言いたくなりますよね。さて、日韓請求権協定で全て解決済みという厳然たる事実を無視して、日本企業が資金を出すことを前提とする案を出してくる時点で、韓国はもはや話のできない国であると認識し、何ららこの時点で経済制裁に踏み切ってもよかったのかもしれません。そうせず、 中途半端な対応をしたことが韓国側の逆ギレを生んだのかもしれませんね。韓国に対して遺憾は通じませんし、譲歩などもってのほかです。ただひたすら強い態度で臨む。過去に中国人や米軍が言ったように、叩いてしつけるしか手はないと言っても言い過ぎではないかもしれません。もっとも、日本が強い態度に出たとしても、韓国側は日本にだけは屈してはいけないと思っているので、 何をやっても逆切れしていたでしょうけどね。続けます。前後の事情がこうであるため、次期政権に対する教訓は明白だ。一つ目、国内法の側面と国際法の側面に共に対処しなければいけない。二つ目、反日感情の中でもブレずに解決策を見出さなければいけない。その間、専門家が議論してきた解決策のうち、 国内法と国際法と共に配慮する接近が大便災だ。韓国政府が代わりに賠償した後、日本側に求償権を行使する案だ。韓国としては大法院の判決を履行することになり、日本には韓日協定を理由に求償権を否認する余地がある。その他の方法としては、国際法的な解決手続きとして、 国内法と国際法の衝突を解消する案がある。仲裁委員会や国際司法裁判所に持っていく方法だ。とのことで、中央日報も全くわかっていませんね。韓国政府が代わりに賠償した後、日本側に求償権を行使すること自体が、1965年の日韓請求権協定に違反している事柄であり、それは取りも直さず、 条約法に関するウィーン条約第26条という国際法に違反する明確な国際法違反なのです。日本が言っていることを要約すると、条約法に関するウィーン条約第26条という国際法に則り、1965年に締結した日韓請求権協定を誠実に履行しろということなのです。こんな簡単なことすら理解できないとは、やはり 韓国人とは会話が成り立ちませんね続けます。次期政権が上記案の一つを選択すれば問題は解決するだろう。仮に次期政権が反日感情に負担を感じて選択を避ければ負担を減らす案を講じる必要があるだろう。この点で与野党の合意で超党派的な賢人会議を構成し、解決法を依頼し、 政府がその結論に従う二段階の選択方式を考えることができる。いかなる案であれ、次期政権では徴用問題の解決法が出てくることを望む。そのためには外交検案を国内法と国民感情を中心に扱ってはならず、国際法的な側面も配慮しなければいけない。このようにして関係改善の道を開く必要がある。激化する 米中対立と激動の東アジア勢力構図を解決すべき韓国にとって、日本との関係改善は必須であるからだ。とのことで、中央日報も酷なことを言いますね。与野党の合意で超党派的な賢人会議を構成と言いますが、韓国政府に賢人など一人もいません。そもそも、 国際法的な側面も配慮しなければいけないと言っている時点で、韓国は国際社会に出てはいけない民族だと自称しているようなものです。国際法は配慮するようなものではなく、遵守するものです。国際法を遵守できない国家を無法者国家と呼び、そんな国とは会話すらしてはいけないというのが、国際社会におけるルールなのです。中央日報は何とかして陽日を続けたい。 とあがくようううなな思いいいでででこのののコラムを書いたししょょはっっきり言って何の意味もないでしょう韓国という国が未発達な国家であることは既に日本では広く認識されています。そもそも次期大統領を争う候補者たちがこぞって新日派炙り出し合戦をやっているような国と一体どこの誰が会話をしたいと望むでしょうか。それにしても国際法を守れという 至極単純極まりないことをなぜこれほど曲解し難解なものにしようとするのでしょうか。やはり韓国人は文字は読めるけど文章は理解できない人々の集まりなのだなぁと改めて思ってしまいますね。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。他にも動画がありますので